てててて我々習っ誰だ 抜いてる。 よくないから。だ こ, こう後ろ範囲のこ今度後ろ足引きつけ必要なんですよね引き付け必要だけどこうやってこここののままるとくないのだから。ら後ろ足けけなんだけど、ねこう 足出しておいて、こう入って、ね、こう引きついたら、閉じるの、閉じてこう回るの。そこ閉じてるんですね。はい、ひざ下が入、入ったら閉じるの、こまず閉じて、それから転換。こう来て、入ったら、膝立て膝から、ここに入って膝るんで、ひざから立ててね、ここは銃だから。 閉じてくで、こ こ, 回るのここに落とし て, きてで、まっすぐ。で、るこういう感じあんまりこう何、何しろひらかないってこと、あ、ひらがじゃない、閉じて回るってことね。閉じてから回る閉じてら。閉じてから回 る, てら回る。こうやって入って、こう入っ て, きて、ひ立ってます。閉じて、で回るの。 そして、閉じて、ね、それから出るの、ね。出るのだったらこういうふうに。じゃちょっと入り見投げでやってみるとか。これね、一挙、学んだみたいこう、一挙、一挙こう来て、ね、こう入るのねそしたら、この、ね、こう入ったら、このあ引きつけて、こう、こういう形で一回は。それから、こっちから。そして、こう。やっておくいんですよね。 こうやって、こうり。<笑>これだ<笑>やらないようになるわけですよ。でもいいんだけど。で、ね、こうきたね、こうきたね、そしたら、入ったら、こう、そしてから、パンってきて。で、相手の重心ね、重心に入ると、見えないでね。まいいや、ちこっち来ますね、こう。こう、ね、こで、線外して、こう、マその時、こういう形、立って。それから、この足自由。裏らいが、思ってください。もちろん、合は、こちらで、ね。 こ, こ, こういうなってるの。の今度この足かうううう感 じ, こういう 感, じ感じとしてはね<笑>裏は裏はこ う, こう入るの。 この足に行ってくるの。こうそして、こう、そ こ, こに来る、ね、こういう感じさあ表は、表は、表は来たら、この足ね、この足自由だから、どこでもいいんだけど、線をちょっと外して、この足をこっちへ、こういうふうに、空いて向けるの。この重心だから、こうほら、あっちったらこっち行ったら、重心向けれる。 うん、でここに、ね、この重心が自分に追きてわってくる感じでこ う, で こ, う座ってこういう感じでパーンって入ったらこういかないで必ずこの足に閉じてまっすぐそれから2歩目それが大事だと思いますじゃあ座りすぐましょうやってきましょう い、あのー、くらいやっても膝壊されちゃ困っちゃうから要は要はね要は要は開いたままこうやってこ う, こういうふうによじよじやらないってことね必ず必ずなんかね来たらあの、ね、閉じてる必ず閉じてるのが普通の姿勢だからそれはまっすぐ立ってるのこの辺そしてこの足入りに入てでこう入ってでこれで入りすぎだったら少しこう。 こじいいわけね、あんまり出ない。でも膝で出てるわけじゃない膝でこう出てるわけじゃなくて必ずここのここここが出てる必ずどうかで遠くまで行かないんだったらこうやったら遠くこれ近いでも必ずつま先この足の底で出てる膝で出てない膝が出てってないし 足, 足が出てるそれでこうねこう入ってきてとその時にもうひが取れてる そしていつもこう、いつもこう閉じて開いて閉じて開いて場所調節は何ていうかな必ず途中でやらないで必ず閉じてそれからなんだろうそれからすぐんだったらすぐんだったらこうやってやっていくしえっ、ー、となんだ、ね、出ていくんだったら必ず閉じてから次なんで、ね、そういうことをなんていうのかな設定してやらないともう怖だから。 あれはやるほどは膝壊しちゃうんだよ。話って、何のための経験してかかんのやっちゃう。っていう話ですよ。まあ、そういう話。まあ、後輩たち、ね、なるべく膝を閉じてやるように、膝を閉じてから次ぎ